Guise s 今回の、えーと「モンスターハンターワールド」なんですけどあのテーマとなっている、えー、と今の最新技術を使ってもう一回モンスターハンターをま構築するというところのテーマっていうところに関してですけどやはり今の最新技術っていうことイコールやはりあの今最新技術で作られてる他のゲームですね他のゲームと比べても遜色がないようなゲームを絶対作るっていうところがやっぱりテーマとしてもありまして、えー、とここでその最新技術を使ってモンスターハンターの世界を描く。 そして、えっと、今まで、まあ、シリーズ続けてきましたけどもう一度今までプレイされた方も、えー、っとワクワクする感覚を再度持ってもらってプレイしていただきたいっていうところをすごく、えー、強く持って制作しているタイトルです、ねえー、最初に、えっと、プロデューサーの辻本さんから「x b o x One p s 4で次世代のモンスターハンターを作ってほしい」と言われた時に、まあ、僕の中で、えー、思い浮かんだのが、えー、初代の「 モモンンンスターハンターーーハのプロモーション映像を見たたでした僕それ学生の時に見たんですけれども、まあ、そのモンスターとプレイヤーの骨太のアクションが面白そうだなってところともう一つモンスターを単なる敵ではなくて生態系の一部として描こうとしていることにすごくこう感銘を受けたんですねですので次世代のモンスターハンターを作ろうと思った時にその原点に立ち返って、えー、もう一回その生態系というのをしっかり描きたいというふうに思いました。 一番最初に、えーまあ、このプロジェクトが立ち上がった時に、えーまあ、このパワーのあるハードで自分たちが何をしたいのかっていうのを一番最初にそのプロトタイプを作った時があっていわゆるモンスターハンターとしてのこう武器とのアクションであったりそういったものはまだ全然実装されてなくて今その本当にフィールドの中にプレイヤーが立っててでいろんな生き物がいてその空間の中を歩いていっていろんなものを探しながらこう。 巨大なモンスターまでたどり着いてそこからそのモンスターとのやり取りでこうどんどん展開していくっていう本当に今の武器アクション以外の部分っていうのを何が自分たちが作りたいのかっていうのを見定めるためにもやったプロトタイプがあってシームレスなフィールドの中に入っていってモンスターの痕跡を見つけてで特の目標のモンスターを見つけてでそのモンスターを環境とか 他のモンスターとかも利用しながら追い詰めていこうというようなプロトタイプだったんですけども、えー、武器を使わなくてもこれだけ面白いものが作れるっていうのが、えー、プロトタイプで、えー、が完成させることができました。すごくそのあここまで自分たちの力でやれたっていうのが一つあの形になった瞬間があって、でもすごい自分たちの中ではすごくそれがあのなていうかな一つのすごい成果宝のようなもの。 なっててまあ、あの僕の中でもすごい大事なものとして今も残ってます。 モンンスターハンターーハワールドのチームの構成なんですけどえと今までともちろんモンスターハンターを作ってきたメンバーっていうのも多く入れてますがえと若いメンバーですね若いメンバーも今回かなり入れてますで若いメンバーの人たちらのえ今考えるゲームの作り方であったりとかですねゲームの思考であったりとかそういうのもですね融合しながら今回モンスターハンターワールドえー作っておりますえーチームの規模に関しては今までのモンスターハンターのシリーズでもえ最大の規模 での、えー、ゲーム開発の人数がかかってます。今回いつもよりもですねかなり大人数のプロジェクトになってますので、もちろんチームマネジメントっていうのもすごく重要になってます。えー、ディレクターを中心として、えー、と各セクションのユニットっていうのも今回作って制作しております。そ関わる人たちでチームユニットを組むので、その中で多分ユニットリーダーっていうのは当然えっ、ー、とそのユニットが作られた時きに、ねえー、まあ指名が入るんだけど。 やっぱそこはそのユニットに関係している人たちで誰がそれを主軸になってやっていくかっていうのが決まるので、えっと、本当に若い子でもリーダーをしなくちゃいけなかったりとかそのユニットを回すためにリーダーをしなくちゃいけなかったりとか、えー、まあ本当にあの徳田みたいなディレクターがそのユニットに入っててその徳田<笑>ディレクターがリーダーをする瞬間があったりとか。 いろまあその若い子なりにそういうリーダーを経験して、えー、少しでもそういう人と関わりを作りながらそのミッションを達成していくっていうのを経験できること自体もすごくあの有意義なものだったと思います。 まあ、僕自身は本当にモンスターハンターファンですしモンスターハンターをずっと作り続けてきた人間ですので今までのモンスターハンターシリーズのファンが、まあ、アクションの面白さだったりそういうことを期待しているということも分かっていますですのでアクションの楽しさ今までのモンスターハンターを知っている人たちにも今まで進化した遊びっていうのを提供できていると思っていますしまた新しく入る人たちにとっても、まあ、僕が最初にモンスターハンターの上を見た時のような新しいゲームに接するような驚きを持って遊んでもらえ ようなタイトルになっていると思っています。このモンスターハンターワールドですけど、ようやくあのプレイヤーの皆様の。 にお届けけでききるタイミングが迫ってきましたけどここに来るまでですねえっとに数年間かかっておりますし今回のプロジェクトは本当に多くのスタッフが関わってですねそのスタッフたちらがですね皆様に最高のものを届けるためにですねかなり頑張って日夜頑張って作ってきた作品で必ず皆様に楽しんでもらえるようなですねクオリティになったと自分でも思っておりますので発売したら是非この「モンスターハンターワールド」たっぷり楽しんでい しんでいただけたと思います